仕事から帰ってきました最近家で動画を撮っていなかったので久々に動画を撮っています先日国内旅行に行ってきまして、えー、ダーラムとヨークという町に行ってきました電車に乗ってですね3時間かけて世界遺産のあるダーラムという町とあとはダーラムから1時間離れたところに ヨークという町があるんですけどそちらは「ハリー・ポッター」の舞台にもなったシャンブルズ通りという有名な通りがあるんですけどそちらを見に行ってきました編集が終わり次第順次アップロードしていこうと思います今日は仕事で英語を使っているんですけど難しいなと思う単語についてちょっとお話ししたいと思います。 思います私が難しいなって感じるのがまず1つ目は「どう」っていう単語なんですけど硬い文章で言うところの「however しかしながら」っていう意味なんですけど交互だと文章の後にどうをつけてしゃべるんですねで同僚が電話の受け答えで結構「どう」って言ってるのを聞くんですけどなかなかまだ どうを使いいこなせなせですあとはアズウェです「アズウェル」も文章の最後につけるんですけど「何々」と同様にっていう意味なんですが「アズウェル」だけ聞くと意味はわかるんですけど文章の最後に使ってることが多いので今の文で「アズウェル」必要なのかなっていうところにネイティブは使ってたりするので。 そこの聞きき分分けけと使いいが全然できないですあとはイギリスの人は「ラブリー」っていうのをよく使うんですけどもう本当に日常会話の中で毎日使うような単語で多分「ナイス」とか「グッド」っていう意味に近いと思うんですけど、まあ、どうしても「ハバグッデイ」って言ってしまうんですけど。 割とイギリス人の会話を聞いてるとハバーグッデーって言ってる人はいなくて皆さんあとは関係代名詞 which とか what とか that とかを文章の中で使おうとすると関係代名詞を使った瞬間に前の文章で何を言ってたかっていうのを忘れてしまって関係代名詞って単語を説明するための ものだと思うんですけど何の単語について説明するんだっけっていうのを忘れてしまう時があります多分あまりにも英語をしゃべるのが遅すぎて日本語で考えるスピードと英語で考えるスピードが違うので関係代名詞を使うのが難しいです文章を考えてからしゃべったりパソコンを使ってメモにこう書き記したりする時は 関係代名詞を使えるんですけど喋りの中でナチュラルに使うっていうのが難しい時がありますまあそんなところですかねまだまだわからない単語とかわからないニュアンスはあるんですけどちょっと今忘れてしまったのでそれもいずれお話できたらと思います今日のところはどうとマズウルと関係代名詞が今は日々 戦っているところですイギリスに来て2ヶ月半ぐらいだったんですけど今のところ食食事は問題なく食べれてますお昼ご飯は買っていったサンドイッチを食べることが多いんですけど結構美味しいなと思ってるのであんまり食事には困ってないです、まあ、最近お米が食べたいなって思った時はと お米を炊くのは大変なので代わりにお餅を食べたりして過ごしてますでも基本的に日本食毎日食べたいとは思わないのでイギリス風の食事で生活できてますということでこの後は晩ご飯を作って夜ご飯を食べたいと思いますでは今日はここら辺で終了します